おはようございますラスカルでござざいいまますすスカで本日の動画はですね、えー、ただいまこちら高田のね馬場にございますデブちゃんさんにお邪魔しておりましてこちらのお店はね、まあ、以前も博多ラーメンの替え玉のチャレンジなんかでねお世話になったお店なんですけれどもそちらにねちょっとこれ後ろ見えるかなこれね SNS とかでも話題になっておりますラーメンのね 自販機ラーメンストップってやつですね、えー、例えばねこれ販売しているメニューなんですけどもこれね煮干しで有名ななぎさんのラーメンに油そばとこちらね。 デブちゃんさんで販売している博多ラーメンやこれねぶみそラーメンパチーランというね<笑>このメニュー構成となっておりますのでこちらがね設置されたということで本日はねこのラーメンをねちょっとね食べていこうと思っておりますもちろんね自販機なんで自宅で買って自分で作るものなんですけれども今回はねちょっと特別にお店さんの方でこの買ったラーメンを作っていただけるということなのでこちらのねラーメンストックさんのラーメンを購入して 店内の方でね食べててこうと思っております今回はね、まあ、デブちゃんさんのお店で提供しているメニューではなくて、このね、なぎさんのすごい煮干しラーメンと、それから、ね、この限定で販売しているこちらのね2種類を買って食べていこうと思います。めってちゃってる、ね えー、買ったねパック、えー、こちらでございますねせっかくなんで、まあ、これちょっと開けてねどんなもんが入ってるかちょっと皆さんと確認してみましょうまずよいしょデブちゃんさんの、えー、パチランとでえな、ー、ぎさんのすごい煮しラーメンですねよっこしょおすげえしっかりしてる<笑>マジこんなチャーシュレー冷凍で見たことないですけどマジえっ、ー、あいったん麺も入ってる おすげえ<笑>まずね、えー、デブちゃんさんちのこれ、パチランなんですけど、まあ、麺、まず一玉ね、これ入ってまして、で、替え玉もついてますね。まあ、チャーシューもこうやって別でしっかり入ってるし、スープね、しっかり入ってて、これはいわゆる秘伝のタレってやつだね。で、まあ、しっかりとね、まあ、こんな感じで作り方も書いておりまして、かなりね、親切設計となっております。 で、これね、なぎさんのなんですけど、なぎさんといえばのこの一旦も麺っというか、ピロピロ麺ね、この幅広の、これもしっかり入っておりまして、ちょっとね、驚いたのが、これ見えるかな、皆さん。ほら、このチャーシューとかメンマとか、このあたりね、トッピングもね、しっかり入ってるんですよね。まあ僕もね、ちょっと撮影等で、いろいろとね、冷凍麺、 お願いしたりするんですけど今まで多分頼んだ中で一番この具材だったりとかパッケージングちょっと一番テンション上がる仕様になってますね<笑>これはちょこれは確かに一回買ったら買いたくなるかも早速ねお店さんにお願いして、ね、ラーメンを作っていただこうと思いますだいぶお金かかりますよ ね, かかすよね<笑><笑> そ, うそうですよねはいということでねただいま1杯目到着しました よいしょこちらがですねパチランということで、うん、熱っ以前ねこのデブちゃんさんで行っていたこのラーメン教室みたいなものの動画の際にね、えー、すぐにできるパチラン2時間でできるパチランっていうのをね作らせていただいたんですけれども今回はもちろん商品なんでねさらに本格的になっていることでもうね匂いがねめちゃめちゃいいんですけど。 腹減ったな<笑>早速ね、えー、食べていこうと思いますいただきますあすごいこれ、いただきます あ, いい<笑>あ、めあっめっちゃうまいちょこれ皆さんスープ見えますかね、これとろ、とろな感じ続いてね、こちら麺もいっちゃいましょう 冷凍なのっていう感じ<笑>言われなかったらわからないですね<笑>うんあめちゃめちゃうまいぞこれ<笑>うんあそうだ忘れておりましたこの秘伝のタレ早速ねちょっと使っていきましょうこちら秘伝のタレですねいよいしょあ まさにそれだ<笑>バイトカスと見た目がまさに よ, <笑>よああ 仕方でもなないし、長浜でもないんだけどでも豚骨じゃないですかちゃんとその本家さんらしい珍しい癖というかあれがもうしっかり再現されててかつなんか濃度も高いみたいなこれ家で食えるんだったら最高だと思いますけど食べやすいうん、うん、せっかくなんで替え玉もお願いしていいですかはい。はい うん、いやこれとんでもないわこのコロナ禍になって冷凍のラーメンとかねすごくね流行りましたけどやっぱりその最初のね発売当初に比べるとどこのお店もどのメニューもねこのレベルが確実に上がってますよねうまいがねもう段違いあすいませんありがとうございますバリでバリカタでいただきましたね もう器のせいもあるんですけど、うんま、ただの店ですよこれ<笑><笑>よいしょうん マジでうまかったわそしたらこちらね1杯目のパチラン完食でございますごちそうさまでしたありがとうあ、完全にあれだ<笑>え、完全にナギさんが来たえ、これ冷凍ですよね<笑>しかもあ、煮干し匂いもすごい煮干しがううわ <笑>これはファン大歓喜じゃないですかこれ<笑>ということでね、え例えば2杯目、な、え、ぎ、ー、さんのすごい煮干しラーメン到着したんですけど、ちょっと、ね、皆さん見てほしい、これ、あのさ、もう、ただのなぎさんなんだよね、<笑>もうお店そのままですね、ほぼほぼ、香りもすっごい煮干し香るし、ちょっと食べちゃおう、これ、<笑>すいませんね、これ、いただきます。ちょっとスープからいただきますね <笑>店だ<笑>あうま<笑>これちょっとね見えますかねこれスープねもう醤油の返しの色もしっかりしてますし煮干しのこの香りもすごいいやマジでもうね完全にただのお店ですね<笑>僕テンション上がるとめっちゃいろいろこう褒める言葉を出したくなるんですけど<笑> いつも言言わわれれるるのがが案件集がするって言われるす<笑>全然案件じゃないんだけどテンション上がっちゃうんですよねこう<笑>麺いこうかなうわーこれ皆さんこれ麺もね染まり具合ですよ返しのうまそうちょっといただきますねこれ<笑> 入ってるあれだ完全に<笑>すっごい<笑>皆さんこの一旦面見てください冷凍してるのに全くちぎれてないしそのままって感じいただきますねうんうまいマジでそんたくなしでほぼお店全く一緒とは言わないさすがにあのきっとねお店さんの方が いいとかいろいろとね意見があると思うので完全に一緒とは言わないですけどすっごいほぼ一緒<笑>、うん、またこのさ煮干しのちょっとしたえぐみがね残ってるんですけどそこにねこの醤油の感じとほんのりね甘みもあるんですようんそのねバランスがねとんでもなくいい っ僕も昔からぎさんのラーメンってその飲んだ後で締めたいラーメンナンバーワンなんですね酔っ払っててもちゃんと感じるこの煮干し感とかこのほんのり甘い感じとか 重, くないですその重みはないんですよねいやもうこの冷凍本気ですよね<笑><笑> 今のご時世だとお店で飲みながらっていうのも結構難しかったりするんでこれ冷凍自宅で買ってビール片手にこれ食ったら最高ですよねあとキャンプにすごい合うキャン プ, キャンプにあやばい<笑>に冷凍じゃないですかはいあっこれキャンプいいっすね<笑>あこれキャンプいい<笑><笑><笑>うん 僕もいろんなお店にこのま冷凍通販の販売に際してのお話聞くんですけどただただそのまんまのスープをやっぱ冷凍するだけだとどうしても劣化しちゃうみたいで本当に冷凍は冷凍なりの新しい工夫を皆さんされているらしいので本当にねあの自販機で買ったものじゃないですうまみが<笑>。 やっぱぜひね皆さんおすすめしたいただ、まあ、僕なんで2杯じゃ足らないかなと<笑>今日ねせっかくお店来たので自販機のね紹介だったんですけどもう普通のねこのレギュラーメニューもちょっと食べても大丈夫ですかです久々ですねもう何年ぶりか分かんないぐらい<笑>せっかくなんであの特製博多ラーメンいいですかよかったです、はい、<笑>おおすごい、うん これ発酵熟成具合たまんないですね今日これ。ということでね、えー、ただいまデブジャンさんの特製のねラーメンいただいたんですけどめちゃめちゃうまそうです<笑><笑>皆さんに見えるかなこの感じ<笑>熟成発酵が進んでてもう泡すごいっすこれ絶対うまい<笑>早速ねいただきますとああ <笑>うんまたさっきのあのがっつり醤油食べてからだとの薄口醤油がまた新鮮さが出ていいですね<笑>見えるかなこのスープよーしょうわ僕もそんなに関東でさすがに測ったラーメンとか豚骨ってあんま食べないですけどこのレベルの豚骨出すお店って他にあります<笑>正直<笑> 都内でこれ食べようと思ったら他あんまないですよねいただきますごめんなさい今日あの自販機の数えてきたのにすみません一番す<笑><笑>うまい<音声>うん <笑>実際にねお店で食べるものと冷凍にするとやっぱ若干違いは出てくるので同じものとは言えないですけど本当にこのデブジャンさんでお店でこの生のラーメンを食べてお土産でねこの自販機で買って帰ったらこれ最高じゃないですかそうです、ね、家でもこれが食えてなんで家の近くないですかね<笑><笑>本当に<笑>うん さゆでがうまい<笑>止まいい止らなんちょっとね今日はチャレンジとかではないので、まあ普段の食べ方通り僕はあんまり替え玉しないタイプなので。 この博多ラーメンってもちろん替え玉をね、まあ、追加して楽しむ方法もあるんですけど僕はねあの麺を追加しないでスープをちょっと薄めずにというかどうしても麺で薄まってしまうので返しっていうか卓上のタレ追加してもいいんですけどのスープ自体の厚みは薄くなるだけなんであの最後下の方で詰まったこの<笑>スープをちょっとしょっぱくなって詰まったスープを飲んでるのが一番好きなんですよね<笑>。の方行くと あとこれと、うん、ビールでこうやっていける。<笑>ちなみなんですけど、はい、あのデブちゃんさんのお店で。新ブランドできてませんでした。ああ、すけさん。すけさんラーメン、はい、あれは今日できるもんですか。はい、いけ ま, す, いけま す, いす。よっしゃ。作ます<笑>じゃあ、その特性でお願いしていいですか。<笑>はい、<笑>すみません。めちゃくちゃうまかったな。すみません。ごちそうさまでした。 ああこういう系ですねうわーってことでねただいまね4杯目でございますが特製の中華そばでございますねこちらいただきましたこんな感じでございましてこれねみんな好きなやつですよね見た目は<笑>ああああなんでこういう系ってこのメンマの香りって合うんでしょうねこんなに、まあね、いいですよね早速いただきます あの見た目的にもっとな昔ながらの中華そばみたいにゴリゴリしてるのかと思ったらどっちかっていうともお出汁に近いですねお蕎麦屋さんというかお出汁の取り方というか出方はやっぱりその和食って感じですねうん、あ、あと麺もいいですね<笑>しっかり入てますいやこれこの麺もまた 通常の細麺と違っていいっすねツイッターで出るよっていうのを言われてからずっと食いたくてこれ<笑>ちょっといただきます こういう系統を食べられるのお店ないですもんね。うん。わらくんせいです。わらくんせいの鳥茶ですねこれ。わらくんせい鳥茶なんか聞いたことないですよ。ていただきます。あ、すごい香りがいる。<笑>ちょっと後でひっそり温度帯と時間とかいろいろ教えてください。<笑><笑> この食感理想ですね。鶏チャーハン。生すぎず火が入る。うん、な ん, ていうんですかね。レアチャート、ハムとかの間みたいな、いね、<笑>家で作りたいな。<笑><笑> いやマジで<笑>すみませんごちそうさまでしたありがとうございますということでね、えー、本日はまあデブちゃんさんちのお店の目の前にあるまあ自動販売機をメインとした動画だったんですけど中盤からはですね完全にお店の美味しいメニューを頂 い, いて楽しんだ動画でございましたもちろんねあの店頭にある自販機なのでお店を利用しなくても ラーメン買うだけでももちろん利用できますしお店でねラーメンを食べて美味しかったら同じ味をね家で味わうために冷凍をねお土産で買ってもいいとは思いますいや本当にね冷凍じゃないまあ冷凍なんだけど冷凍ではないクオリティの美味しいメニューばっかりでございましたいや改めてごちそうさまでしたということで、えー、本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね